カービィが10人で力を合わせたり10人で手分けしたりカービィを集めるほどに強くなる「NintendoDS」「集めてカービィ」